はいはいはいはいはいはいい皆さん、Yo、です今日は、えー、イブキをいぶさんをお迎えして YouTube 撮っていきます世界2位とアジアチャンプならどんな技でもできんじゃねっていうのを<笑>撮ります<笑>ということであのー、今ですねレッドブルストリートスタイルっていうまあレッドブルが主催している世界大会が、えー、今週末ファイナルなんです まあ、男の子はベスト16で女の子はベストの人からね<笑><笑>やるんですけどえーまあそのね、プレイヤーたちも世界トップ16のやつらの技をとりあえずパクってみたいと思います<笑>多分できるでしょうっていうことでやってみますょ結構できると思うぶっちゃけあのーそう、今回出てるメンツも相当な半端じゃないメンツがねえまあ 毎年毎年残ってるんでまあ今までねあんまりこういうのやったことなかったんで人の技パクるとか<笑>バイトでミスられるんですよ<笑>バトルでやると こ, う、うん、こうやられてそれパクってるじゃんみたいな結構あるんだけどまあちょっと動画で撮ってみようと思うんで、えー、チキラッチをしてくださいはい、はい、ちなみにイブさんアジア2位なんでよろしくアジア2位<笑>アジア2位じゃねえ<笑>アジアはアジアチャンピオン冒頭でアジアチャンピオン<笑>アジアチャンピオンですア<笑> シェキラはいそれで今日パクるのがえーっとこの世界大会が 今, <笑>今日パクるのが世界大会実はステージ1から234でファイナルって流れですねで、えーっとまあ、1ヶ月前ぐらいにそのステージ4が終わってその4を勝ち抜いたやつらがもう発表されててでそいつらがまあ週末やるって感じなんですけどそのステージ4からまるまる パク出たらパクるし、まあ、無理そうだったらまあ何個かタイツまでパクるっていう感じにします。はい、とりあえず動画をチェックって一番できそうなやつからまずいこうあ。フィリップから行こうか。ちょフィリップ、フィリップなん か, なんかレッドブルのパン使ってたな気がする。うんえー、こいつはフィリピン代表だね。来た来た来た来た。何がいいのってる<笑>そこから何がいいの、okay. okay. ?3 ッ、2、1。 Kick it. どうした なるほどね。座りから来た。20 <laughs> This is really some of the best ever! なるほどとりあえずやってみようこっから<笑>惜<し>いこいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほいほ でここだこれだ<笑><ばい><笑> I make y o u h eyes drop off. 代表行ってみます確か確にここで7人おるしなそう今回16人中7人いたんだステージ4通過した組で日本だけこの数やばいんですよ日本だからかなり強豪強豪局ですじゃあけた高わさん行ってくる<笑>ジャパンチャンプオじゃあすけ先生で す, 生です始まってるこれいける そうだよ。ここは<笑><笑><笑><あー><笑> りり置いてそおうまい。お 結構ーーせんかしいい線なんかめっちゃっうです、先が線なん電プレとくです。 ね、まあまあまあまあまあ、まあ、はいじゃあついに来ました、えーはい、キングだの、はい、キングたちがやってきましたパ、はいえー、ガーリーブラザーズっていう、ね、<笑>あのノルウェーの最強兄弟がやってますどこまですんねん<笑><笑>これラスボースこれ最後ですこれ最後<笑>えっとまあ弟のねエルランドっていうやつがもう世界大会何連覇かして<笑>この<笑>最後が<か>ね<笑>最後最後みんなに見てほしいです<笑> は、oh, い。 レオってみてんあトップ16に上がってるレオンつ<笑>トップ16こいつレオン終で戦うやつが<笑>お前それライバルの技だぞレオおお<笑>あれこれレオンあるんじゃない いやできたはいということで今回、はい、イブさんがイブさんとレオンかレオンがうちの動画にワッツアップし て, てくれたってことなん で, でレオンはマジで要チェックなんで終わりますてやってくださいと い, い, い, い, い, いうことで今回終わりイブさんありた。とうございましたじゃあ終わり<笑>フォローといいねよろしくー